皆さんこんにちは本日は iStudio3500 のご紹介をしたいと思いますパソコンと iPad とホームページを使って説明をさせていただきますまずはパソコンですがこのようにパソコンの画面をそのまま映せますので CAD など複雑なソフトも画面に映すことが可能ですそして PowerPoint を使ってプレゼンをするときなど 発表者の動作も同時に映すことができますのでパワーポイントだけの画面の時よりも効果的なプレゼンテーションが可能です次に iPad ですこのようにメモアプリなどを使い書き込みなどをしながら説明をすることができますそして他のアプリなども使って映すこともできます こちらは iPad だけではなくスマートフォンでも可能です最後にホームページですホームページで説明することで会社の概要や商品などをホームページの文字だけで伝えるのではなく動画で伝えることができますこのように i s t u d i は多数のコンテンツを出すことができますし 3D で ハイクオリティな演出をすることができます。以上でアイスタジオ3500のご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。